まずイラストの毛糸が見つかった。僕が釣られてなければ、板救助狙えたのに。レオンありがとう。僕を追ってきたらレオンが待機できる。ダメだ、板救助できない。